スノーマンのラウールが3月7日に公式グループのツイッターでメンバーの向井康二、安倍良平とのスリーショットを公開した。W、サビダンス動画を TikTokYouTube、ショーツオーダー公開中。のコメントとともに、長め前髪ありのヘアスタイルで W ポーズを決めたショットで、ネットには前髪ありラウちゃん最高。 しばらくその髪型続けてとなどラウールの前髪やリーメチェンに敏感に反応するファンが続出した。そこで今回は10ケラ30代の女性100人にイメチェンしてほしいジャニーズについて聞いてみた。四角第3位はキャットタン中丸友一、金プリキシュータヒラの仕様代。 3位 4.0% カートゥーン、キャットタン、中丸雄一キーキー、NG& ピンス、岸優タと平野市要が同率でランクインランクイン。中丸雄一は、尖ったイメージのキャットタンへの中では穏やかで優しそうなビジュアルと雰囲気がある。前髪を下ろしていることが多く、情報番組のマックなどもしているため、真面目そうな印象も受ける。 しかし、グループでヒューマンビートボックスを担当、CD デビュー15周年を迎えた2021年放送の何するカトゥーンフジテレビ系ではパフォーマンスするときはギラギラしますとキャットタンメンバーらしいワイルドなコメントをしていた。キャットタンへの他のメンバーみたいにワイルドな見た目になったところを見てみたい。21歳、女性、学生。 真面目なイメージが強いので垢抜けた姿が見たい33歳、女性主婦。ちょっと優しすぎる印象なので強そうなところを見たい36歳、女性パートアルバイト。前髪を上げるなど今と違ったヘアスタイルに挑戦してほしい31歳、女性医師。金プリの騎士ユタは、派手さはないが犬顔の親しみやすさと、鍛え上げられた肉体というギャップが魅力。 2月放送のミュージックステーションテレビ朝日系では単発にサイドを刈り上げたヘアスタイルで登場しネットで美女が爆池と話題になったポケットした印象が強いからビシッとカッコよく決めたバージョンも見たい33歳女性自由業クール系イケメンな岸くんが見たい25歳女性学生もっと垢抜けそうだから28歳女性主婦 いじられキャラであんまりイケメンという雰囲気ではないので盛りまくった姿が見たい28歳、女性主婦。一方の平野紫耀は、単正な顔立ち、小顔でフェイスラインも引き締まった男っぽい顔立ちをしている。3月にグループの公式ツイッターで公開された新ビジュアルでは、王子様風の衣装を着たデビュー当時のようなイメージの姿を披露した。 今よりももっとワイルドになってほしい31歳女性。これまでのイメージが変わるような髪型をしてほしい30歳女性学生フリーター。明るい髪色が似合うので銀髪も似合い、そう34歳女性事務職。サラストヘア23歳女性学生。資格第1位はセクゾキクチフーマとスノメグロレン第1位 7.0% は 聖在ゾーンへの菊池風魔とスノーマンのメグロレン。生在ゾーンへの菊池風魔は、前髪が長いセンター分けやストレートのマッシュがトレードマークで、一見幼い印象もある顔立ち。いたずらっこのような可愛い笑顔も魅力だ。しかし、ドラマや映画ではシリアスな表情も見せ、シャープな目元からは色気も漂う。 4月期に暮らしなかなとダブル主演する、隣の男はよく食べる、テレビ東京系では肉食年下男子を演じるというが、どんな表情を見せるのか楽しみだ。いつも同じような髪型という気がするので髪型を変えてしてほしい28歳、女性学生フリーター。黒髪真士な感じにイメチェンしてほしい39歳、女性主婦。 髪を違う色に染めてほしい26歳、女性教職員。もっとセクシーになってほしい25歳、女性会社員。ずっと変わらないイメージだからもっといろんな髪型を見てみたい。20歳、女性パートアルバイト。 スノーマンのメグロハスも黒神テクの部屋で、ドラマなどでもそのままのイメージで出演しているが、主演映画、私の幸せな結婚、では、クールな銀髪の挑髪姿を披露している。180センチを超える高身長で、ファッション誌、ひねボイズ、日の出出版のレギュラーモデルとしても活躍しており、パッチリした二重で鼻筋は高く、正統背景面といった印象もある。 3月発売のアナンマガジンハウスでは黒髪で素肌にデニムジャケットをまとったセクシーな表紙が話題になった少しお堅い近い寄りがたいイケメンのイメージがあるので一度ファニーな感じになってもらいたい38歳女性主婦赤抜けたヘアスタイルにしてほしい36歳女性パートアルバイト少し茶髪にするなどチャラい感じも見てみたい37歳女性